フランス人ってさカエル食べる答えははいこのビデオの中で元々なんでカエルを食べるようになったのかあとはどんな風に食べるかそして今の時期みんなまだカエルを食べて続きますかっていう質問を答えたいと思いますだから最後まで見てください早速始めましょうカリブ海から来たフランス人のジョアンですそうですねフランス人はカエル もともとはオーェルン・オナルっていうところで食べたことが始まりました。なんでかというと、あそこは川があるし、水が止まっているところがいっぱいあって、カエルはたくさんいるらしいです。でも歴史的に、なんでフランス人はカエルを食べるようになったのかと思ったら、理由は戦争がありました。1337年から1453年まで、 イギリスとの戦争があって、フランスの王様がもう狩りをすることは禁止です。で、みんなはだいたい野菜とか果物を育てた。お肉はどんどんなくなりました。だからみんなは何食べようかなぁ。最近はカエル増えてるなぁ<笑>。っていうふうに思って、カエルを食べるようになったらしいです。 どんな風にみんな食べるのかと思ったら大体はカエルの桃は一番肉があるところですねだからカエルの桃を焼いたりとかスープでも食べたりとかいろいろな食べ方がありますね今の時期でもフランスの伝説な店に行ったらカエルの桃肉を食べられると思いますでも昔より変わったことがあります 昔はフランスでカエルを捕まって料理しましたねでもみんないっぱい食べてもうどんどんカエルがなくなってでその代わりに虫が増えました環境に悪いって分かってもうカエルを捕まえることは禁止になりましただからフランスで食べられるカエルはインドから輸入します 今の時期フランス人はまだカエルのもも肉を食べますかと思ったら答えは 帰るんですけれども本当にそういう人は少ないんです街に歩いたらカフェでみんながカエルを食べることを見ないんですいるフランス人にとってカエルを食べることはありえないですジョアンでも食べたことはないんですそういう店も行ったことはないですだから少ないですねだからぜひぜひフランス人をからかってみてくださいねでもみんなカエルを食べるでしょで、ね。ねうんー変だな<笑>よし友達ね友達に言ってね<笑>あれあっ